はいはいはいはい、えー、ご覧になっている皆様方ねもう本当にあの、えー、もあの観測史上こんな5月にこんな陽気になることはまずないというこんな日の中ご覧いただきましてありがとうございますありがとうございます改めましてブシロクに埼玉の和田組でございます。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 初夏のピオニのよさこい祭りに熱く楽しく景気よくいざ参ります。上 響くわよなすが大胡になると、の誰かと問れたら、なんやかんやで30周年、ア風やくなんだぞ また後ほどお願いいたしますカズサギでしたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたカズサギの皆様に今一度大きな拍手をお願いいたします